I'm the t a r t すげえひどいわインチキにしてやるえ できないようにして逃げろビッグカメラ実殺、うん。のぼくんいいかい入るよひどいわのぼくん写真が好きな人がどうしてすごい写真をしたの 僕悔しくってこのカメラでも天才が撮れるってことを見せたかったんだそうだったのはい貸してあげるええー、<笑><笑>はい行ってきます トミ先生、拓也さん僕見たんだ確かにここで社長さんが撃ったんだ<笑>そうだこのカメラだ僕写真を撮ったんだ<笑><笑>ぜひ見せてもらいたいね<笑> ノボ君僕は君を信じるよ。 あ先生こうなったら僕たちも調べに行こうよごめんなさい鉄獣字なんだっけはチッやっぱり女はダメだな曇りなき瞳を信じる男スパヤフ様 世の中の中不正、大人の偽善を見抜く子どもの目がある限り鉄獣字団には負けない。